それでは続きましてテキスト第 2.2.3 節の非不整数の二神十進変換に進みます。でこの非不整数の二神十進変換なんですけれどもまずまあどのような用途で用いるかといいますとそのまあ我々日常生活で用いている数というのは十進数なわけです。でこれに対して、 その計算機で用いる数というのは、こ の, この授業でも習いましたように、その二進数を用いるということになりますで。そうしますと、その我々が実際に計算機に何かを計算させようとする際には、え大抵その入力は、まあ、キーボードのやあの読み取り、えっ、ー、と、工学的な読み取りなどを使って、その十進数を読み取るわけですけれども、まあ、それがあの計算機に入って実際にデータ処理をされる際には、こう二進数に 変換しなければ計算機は理解できないと。でまた逆にその計算機が計算結果を出力する際には二進数で出力されますから二、まあ、進数を直接読んで理解できる人たちはその人類の中でもそれほど多くいるとは思いませんのでですので我々が多くの人たちが理解できる人間が理解できるようにその計算機の結果を十進数に変換する必要があると。 いうことでまああのこれはそのある意味その人間と計算機の間 を, を取り持つ、まあ、重要な計算の一つであると言い続けることができると思います。でまあそういう必要不可欠なその二1十進変換なんですけれどもその、まあ、先ほど学びました法難法は、えー、となんだ、まあ、我々はその組み立て情報ですでにやっているではないかというふうに、えー、思った人もいるかもしれませんが、えー、実はその 今回、その計算機数学の話題の一つとして、この非不整数の二進十進変換が、法な法のアイデアで効率化できるということを、これから説明したいと思います。で、一部の、今回説明する一部の方法に関しましては、すでにあ、この手順は今まで見たことがあると、もしくはやったことがあるという人もいるかもしれませんけれども、その原理について考えて、 ちゃんと理解している人というのはどれだけいるか分かりませんが、実はそういった皆さんがこれまで目にした方法も、実は法な法のアイデアが使われているということを知ってもらえれば幸いです。でここでは例題としまして、このスライドにありますような二進数 m、これは1011011という あの二進表記で与えられる二進数ですけれども、これを、が実はこのスライドの端、右側の方にありますように、これは十進数では91という値を表します。で、ここ、まず最初に、この1 0 1 1 0 1一という二進表記から、91という十進表記を求める計算方法を紹介します。なお、 でここからしばらくの間なんですが、二進数と十進数の表記がですね、こう頻繁に入れ替わって出てきます。でそこで、その、まあ、今表している数が二進数なのか、十進数なのかというのを間違えないようにするために、えっと、次のような表記を用います。まず、えっと、この M の定義で出てきましたように、二、えっと、進表記、まず、いや、十神表記を明記する際には、えこの表記している数を ままず括弧で括りますそして、えっと、二進表記の場合には、この括弧でくくった表記の右下に小さく2と書くことにします。で、同じように、えっと、十進表記の際には、えっと、次の行にありますように、括弧でくくった数の表記の右下に10と書きます。えっと、この授業では、あの、この二進表記や十進表記を明記する際には、 あのこのような記法を用いますので、今後注意してください。さて、この、まず、二進表記を十進表記に変換する問題に、その、どうやって法難法を適用するかということなんですが、えっと、次の行にありますように、えっと、MX という多項式を定義します。で、この MX は、えっと、 こ、ちらの定義式にありますけれども、えっ、ー、と、それぞれの係数は、今与えられた、えっ、ー、と、二進数の、えー、それぞれの桁の係数を表していることにまず注意してください。えっ、ー、と、上から、えっ、ー、と、1と0、それから、か、こ1ですね。1、 0, 1, 1と。今、その二進数では7桁の数で表されていますので、定数項も含めて、これをその6次の一進数多項式として表しますで。この mx に、x にですね、この2を代入しますと、この値が91と出てきまして、これですなわち、その、 スモール M という二進表記に対するその受信法による値が求まることになります。ということで、この今回、この二進表記から受信表記に変換する問題は、えっ、ー、と、与えられたその、あの二進表記の各桁の数を係数に持つような多項式を作りまして、で、その多項式の変数 X に2を代入した値ですね。この 今のスライドですと、M2 という値を求める問題とみなして、えー、とフォーナー法を適用するという手順で、この受信表記を求めることにします。で、えー、と今 の, あのフォーナー法を使いまして、この M2 の値を実際に求めたというのを表したのが、こちらのスライドにある式のとおりになります。 まず、あの1行目にありますように、その、まあ、法な法で、その構成されました多項式の、その変数 x、あ、各係数ですね、係数の方に、こう、1か0 の, あの値が代入されていることが分かると思います。で、えっと、まあ、これがですね、こう、1行目から2行目、3行目といくに従って、その、カッコの中が、 の式を順番に展開していくことで最終的にはこの受信数の91という値を得ることができます。それでは今度は逆に非不正数の受信表記が与えられた際にその二信表記を求める手順について見ていきたいと思います。ここでは先ほど この例をまた使いまして、10進数の91を2進数で表記する手順を見ていきましょう。で、えっ、ー、と、まず最初の手順なんですけれども、あの、左の、このスライドの左の方にありますように、まず91を2で割ります。91をここに書きまして、で、えー、と割る数2を書いて、 で、えー、このような形で、えー、線を引きます。えー、そして、えっ、ー、と、章、この場合は、の章が45で余りが1となりますので、えー、と45は、あのその91、章の45は91の下に書きまして、で、余り の, あの1をその45の右側に書きます。まあ、これが最初の手順です。で、えっ、ー、と、次以降は、えー、今度は、この、 えー、と2番目ですね、このスライドの右側にありますように、えー、と今のその2で割っては、その余りを記録するという手順を、その章が0になるまで繰り返します。えー、今、先ほどのステップで、章、えー、が45と出ましたので、えー、今度はこの45を2で割ります。えー、そうしますと、その場合には、章、えー、が、えー、と22。 で、余りが1になりますので、この余りは22、小22を隣に書きます。で、同じように今度は、えー、22をさらに2で割りますと、この場合は、の、小は11で余りは0というふうに書いていきます。以下、えー、同じようにですね、どんどん、あの、小を2で割っていきまして、最終的に、え小が0になるところまで、この小と余りのを どどんどん記録していきますで、えー、とここまでできましたらばその最後の手順としましてこの余りですね、えー、と今筆算で出ました余り、えー、と今このスライドでは、えー、と緑の枠で囲っておりますが、えー、この余りの一連の数字を下の方の数から順に、えー、と左から並べます。 この場合、その緑の枠の中にある数字を下から読みますと、1011011となっておりますので、この順番に左から並べた数を書きます。そうしますと、これが1011011というふうになります。実はこれがですね、その最初に与えられた受信数の91の 二進数による表記ということで、このような手順でその与えられた十進数の二進表記を求めることができます。では、多分このこの手順はですね、すでに知っている人もいるかと思いますけれども、じゃあどういう原理でそのこういう計算が正しく、正しくこういう計算で正しく二進表記を求められるのかというのを次に見てみましょう。 それでは、今回ですね、この受信数91の二進表記を求めるのに使った計算を右側の公式で示しておりますけれども、この右側の式の意味するところを、このスライドの左側の方で展開しましたので、それを1ステップずつ追ってみてみましょう。まず、最初のステップでは、この91を2で割って、 で商45とあまり1を導出しました。でこれはあのどういう意味かというと、えっ、ー、と91がその45の2倍プラス1にの形で表せれるということを意味しています。でえっ、ー、と2番目のステップでは、えっ、ー、とこのステップで出ましたその商の45をこう2で割っていました。でえっ、ー、と商が22あまりが1という結果を導いています。 でこれはですね、まずこの行、今表示している行の45をさらに2で割りまして、この45が21の2倍プラス1で表されるということを求めたことになります。で、さらにこのステップでは、次のステップでは、22を今度2で割るわけですね。で、その結果、章が11余りが0となって いう結果が出るんですけれども、それもやはりここで下線を引いたこの21を2で割って、それが11の2倍プラス0という形になっているということが分かるかと思います。で、以下同様に、えっと、ここに現れてきますですね、この数式の展開の先頭に現れてきます、えっと、数字、数値を2で割って、その、小と余りの のの和の形に表すと例えば11を2で割れば 5×2 プラス1になりますからこういう形になってさらに5を2で割ると 2×2 プラス1という形で5を表すことができると。ということでこのような形のこう数値の展開を作ります。でそうしますと実は最後の式を見ますとこれは先ほどの えっと、多項式 MX のそのフォーナー法による展開とそっくりそのままの形になっているわけですね。そして、今、この一番下の行、式の一番下の行で、この黄色で塗りつぶした数字というのが、えっと、実はその、えっと、先ほどフォーナー法でのに使いました、この MX の多項式の係数となって現れています。先ほどの MX の係数というのは、すなわち、 この今回ですと与えられた91というのをその2進数で表したときの各桁の数に対応しています。で、この係数の並び、さらにですね、この係数の並び方というのは、この右側 の, あの筆算において出てきたこの1と0の並びに対応づけますと、これらがですね、の こ, のここ の, あの筆算の中では下から順番にこう、 こ の, この MX の係数が並んでいるということが見て取れると思います。こうしたことで、実はこの筆算による二進表記の計算の手順というのは、ある意味、のこの法な法による MX のこの受信数91に対応する MX、多公式 MX の展開を求めたと言っていたと。 ということになりまして、まあ、その係数を並べることによって、この受信数91の日清表記を求めていたという事実にですね、注意していただければと思います。